友達が友達のベッドにおしっこしてで、おにぎりとかをバーンってぐちゃぐちゃにして踏んだりとかしてえぐで言ったら普通にいじめられたやつは自殺未遂とかトイレの中で首吊ろうとしてバタバタしてて見つかったりとかマジでそういうところに3年間ぐらいいて。 はいってことで今回のゲストはスピードアップや SOFIRST は YouTube で25万回以上の再生回数を超える若者たちの中で着実に人気をつけている若手注目のラッパージェイス・ボルガン君ですよろしくお願いしますありがとうございますありがとうございしますいやでもあのもともとんかそれこそ前レイのポッドキャストでやったときに、はい、あの 名前が出て、はいはいはい、そっから俺聴き始めて、はい、めっちゃ好きで結構聴いてるんだけど新しい EP も出たよねそうです、えっと、この前出したばっかりそうだよねエスプレッソだっけエスプレッソおーそれはどのプラットフォームでももう配信中なの全部結構もうそうです、ね、Spotify とか、はい、は, いはい。ミュージックとか全部出てます、はいはい、おーやばいね5曲ぐらい入ってたよね多分ねここですあれはどういうコンセプトで作ったの あれはなんかエスプレッソ自体が、はいはい、その言ったら高圧で作るものって意味で、はいはいはい、言ったらすべて自分の長い間の期間の考えを、はいはい、言ったらエスプレッソみたいに詰め込んだっていうあーそういう意味だったんですねえっあの5曲はその実際の今までの人生のなんか期間とかをこう凝縮した感じのなの結構自分のものの作り方的に起きたことをすごく反省とか うそういうのをしてゆっくりその例えば半年の出来事をそれぞれの分野で書いていくっていうはいはい、はい、へえ<笑>そういうふうに曲書いてるん だ, そうんだ、えー、めっちゃおもろいえー、そうなんだそう、えー、なるほどねえー、もっもともっとのさキャリアのスタートはどういう感じだったのいつぐらいからどういうふうに始めたの プロデュースがビートメーカーずっと変わってないんですけど、はいはい、RIK ってやつ と, その、うんえっと原宿のアトモスっていうスニーカーショップがあるんですけど、はいはいはいはい、そこで働いててまう言ったらその当時みんな18歳とか、うんうん、だから普通にぶっ飛ぶ楽しいだけの時期の時に、はいはいはい、も言ったら目標を見つけたいねみたいな。なるほど。でえったらラップしてみようってなってえ、はいはい、ったらガレージバンドを、うんうんうん、えっと。 iPhone のイヤホン優先のやつでやってのが始まりでしたへえー、すーげーすええそのもともとその RIK 君と二人で最初にもう一から始まった感じだったそうです彼ば言ったら家族、うんうん、お兄ちゃんがもう今ビートメーカーであそうなんだエスプラントさんって言ってそれで今言ったら生計を立ててる人でもともと彼自体もそういう音楽がやりたかったみたいでで二人とも僕も僕でずっと ヒップホップっていう文化がすげえ好きだったので、はいはいはい、うーん一番かっこよかったのでやりましたやばーおもろいねい そ, それからいつぐらい ?18 今何歳今23です23の代だえ今年23になる代えっと99年の99年だ早生まれです99年の早生まれあれ、うん、康介99年じゃない多分1個上になります1個上になるんだあじゃあ俺の1個下だ多分俺25の代なんでね そうなんですけどもっと上だと思う。あマジで？<笑>あおっとさひげからおんでく落ち着き動い、ね、<笑>あマジで。<笑>そ二十八ぐらいだと思ってます<笑>。これはいい感じじゃんかいい感じだね。いい感じだね。<笑>いいいじじ<笑><笑><笑>そっか<笑><笑>そっ か, <笑>そっかまだ若いね。そうです 実際じゃあその音楽始めて4年5年ぐらいか5年ぐらいになりますそれもう最初からそのガレージバンド始めたのも最初からもうガレージバンドで作り始めてみたいなガレージバンドからまあ今は結構機材とかも揃えられてきてる感じです<笑>なるほどねじゃあもう楽曲作りから先に入った感じだったんだそうですあなんかさ俺がインタビューしたラッパーとかはさ結構なんていうのフリースタイルとかサイファーから入る人も結構多いと思うんだよね、うん、そういう感じのバックグラウンドはあんまりなかった感じなの まあ、言ったら東京の渋谷スタートだったのではいはい、はい、あーなるほどてなうんだろう本当にハーレムとかビジョンとかがあって言ったら音源を作ってライブしてるアーティストがすごく自分たちの一番近いアーティストだったのでそこから入りましたえー、面白いえっ最初曲作る時今のさスタイル結構なんかなんて言うんだろうななんて説明するかな まあ、ちょっと自分の中ではあると思うんだけど聞いててさ結構さなんか俺の中ではさすごいスピード感あふれる疾走感あふれるポッ プ, ヒップなんかそういう感じのイメージがあるんだよねはいはい、はいそういうのってもう最初からそういうスタイルでできてた感じなのは最初はそうじゃなくて、うん、本当に周りのみんなと同じではないけど、うん、まあ、言ったらよくある海外とかも一緒だと思うんですけど、うんうん、を作っててでもその何て言うんだろう 自分を見つめ直す期間うんたらちゃんと成り上がりたいとか、はい、で言たら早い早くならないといけないみたいなんで切り替えましたなるほどねめっちゃいいよねなんか声にもめっちゃ合ってる気がする本当？と俺は思ってたで声でもなんか、うん、それは言われる言われるそうだよね、うん、なんか声の音の感じとビートの感じとスタイルとかすごい合わさってて、うん てか俺が普通に好きだからめっちゃ聴くんだけど、はい、そうでもとも本当にレイのポッドキャストか知ったからまだ何数ヶ月とかだけど結構聴かせてもらってるんでありがとうございますこれからもめっちゃ楽しみですよろしくお願いしますセラビも出てるよねミュージックビデオ、ね、出しましたあれも好きだったっすありがとうございます最高でしたえなんかさフューチャリング出してなかった昨日お、えっとつえいつも自分がライクとかとクルーではないんですけど、はい、はいはいはい 自分たちのなんて言ううんんだろう近くに住んでるやつらでジェリー・フォースってアーティストと一応昨日「スリーっていう曲を歌いましたまだ聞いてないんだけど、はい、ちょっとこれはちょっと聞きますお願いしますそれはどういう感じ の, あのなんていうの経緯で作ることになったのなんかそか最近、うん、自分たちの中で例えばライクが結婚したりとかあっそうなんだなんかその本当にこう音楽でうん、うん 言ったらこう仲間でお金を積み上げていきたいみたいなのがあってうんうん、うん、で、まあ、言ったら本当に軽い関係じゃない人とゆっくりこう作り合ってる感じの中の一人です、うんうん、はいはいはいなるほどねあ超いいねそういうやっぱ仲間がいるってやっぱ音楽とかすごいなんていうの仲間の文化とかさ、はい、結構重要やん、うん、だからそういうののはめっちゃいいなとなんかでもそれ海外のポップ、うんはいはいはい、やっぱり US とか見てて、うん な, んて言うならすごいこう家族になっていく感じが、ね、か, かに、なかするのでかだからそれを見習ってではないけど、うんうんうん、なんかその気持ちがすごく大切なのかなって思います。なるほどねそうなん。それはやっぱり自分の楽曲作る上でも結構意識してるところであるそうですうん、まあ確かにねそっか。 なるほどなこんな硬い感じで大丈夫ですかいやいいよ全然全然いいよ<笑>いやなんかいや緊張してるのは OK ー。はい、てか俺は全然これなんか結構普通に会話みたいな感じで結構素を、まあ、人と人でいいですかそうそうそう人と人でいい全然作ってくれなくていいし自分の思ったとえ答えてもらっていいし、はい、今のところいい感じです、はい、<笑><笑><笑>であれすげえさあのスピリットアップのミュージックビデオ見てたりとかもそうだし SOFIRST、はい、見てもそうだし、まあ、全部のミュージックビデオ見てもそうなんだけどすげえおしゃれだなっていうのが俺の中でめっちゃ、はい 一番最初に思ったことなんだよね、はい、それはやっぱ原宿とかのその文化っていうかはははい、はいい あ, あったりするのは結構なんだろうな自分自身服が好きとか、うん、あとやっぱり周りの友達にモデルとか、はいは い, はい、いたらラッパーとかしかいないのでん、はいね、て言うんだろうそのずなんだろう結構服とかも負けたくないとかが結構自分はあるんで考えてはいます。はい えー、そうなんだ、ね、自分の中でこういうスタイルがあったりするのなんか俺これをちょっとこだってるんだよねみたいな あ, ーあ何だろうな<笑>うんなんかあんま人と被らないはいはいはいなんかこう誰々っぽいのしかない、うん、日本は特にそうなんですよだから自分たちでそれが作りたいって思っててか、うん、だから僕たちの真似をする 若い子たちとかが出てくるようにしたいですいなるほどね。え服、ー<笑><笑>いいねいいね、とかじゃあ何普通にまあ大丈夫大丈 夫, 大丈夫あの服とかはじゃあ本当に自分でかっこいいなと思ったものを買ったりとかあ そ, うそういう感じなんだじゃあこの人あこれかっこいいなこの人のこれ見てかっこいいなとかじゃなくて自分がやっぱいいなと思ったものを着るみたいな。なんか スタイル、はいはい、自分の、はいはいはい。やっぱりでもかっこいい憧れの人たちはいて、うん、結構最近、まあ、リルベイビーと か, かすげえ多分自分の好きなスタイルが最近分かってきたんで す, けど、うん、どすごく、男らしいではないけど何、はいはい、だろうかっこいいお兄ちゃんみたいなんていえじゃないですか、はいはいはいはい。になりたいです。その服の着方とかも <笑><笑>いいねいいねいや確かにかっこいいおじいちゃんと感じちゃうん で, そ う, なんですうんうんそうなんだそうです、えー、結構でもさなんていうの結構タイトめのさ、はい、結構なんか結構ビルドじゃない、はい 体も結構ずいからさ、はいはい、タイトめのものを着てるイメージちょっとたりするんだけどさ。いやなんか結構ダベイビーとかにめっちゃ似てるって言われる。る<笑>スタイルが <笑>, あと笑った時とか顔とか。ああ、なるほどね。<笑>確かにダベイビーで、ね。<笑><笑><笑>分かるかもしれない。<笑><笑>確かにね。いじられてて、先輩たちにすげえ嫌だったっ、一時期。おもろいね。<笑> なるほどね。まあ、でもね、ラップのサイズが全然違うしね。確かに見た目はまあ、言ってることはわかるかもしれないけど。うん、なるほどね。そうだった。<笑><笑>ダベビーで、ね、昨日ちょうどダベビーのポッドキャスト見つたんで。<笑><笑>ああいうの、ごついわ。めっちゃウォールバトルでっ賢いですよね。賢い。本当に。超頭いい。いや、思うっす。はい、あ。 ボーールマートで人を打ち殺しめっちゃワイルドやけど、うん、多分相当型も消える人なんだろうなってやめっちゃそうそうそう、ね、あちなみにさ髪型結構さ、はい、ずっとクロップトップっていうのとフェードやん、はい、多分もう2年ぐらい前から多分そのスタイルだと思うんだよ、ね、そ, れでそれはやっぱブランディングとか意識してんのはあんまりもともとなんかちっちゃい頃からこういう髪型 <笑>なんかすごい昔の写真フォルダ家帰ってで写真アルバム見たら本当に前髪パッツンでこれだったんですよちっちゃい頃からだからこれ以外が分かんなくて自分の中でああそうなのえマジで超似合っていくよね本当ですかめっちゃこだわりあるのかと思ってたでも結構これにしたらうん 周りの友達とかも増えてきて、はい、へーなんかシルエットがい っ, い, いっぱいのやつになってきました。<笑>結構いい感じ。<笑>いいですね、いいね、いいね。あれ、あれ見てないあの何だっけ。<笑>イテワンクラス見た。ああ、見ました。<笑>でも、白い、白もあれはあ絶対ある。あれは多分、どっちかというと韓国の方が遅いと思う。US の多分クロップトップのあれから多分かアジアに来てるとか、うそういう感じなのかな、な多分俺の予想は。 そ う, そ, う そ, う そ, うそうです、そそ、そうう<笑>うででですそうですで す, すよ<笑><笑>えちなみにさ、どこで髪切ってんのそれ言ってもいいのかな、まあ、原宿のリムっていうお店にリムレントっていう同い年のやつがいて、うんはいはい、結構そいつも原宿で、まあ、有名ではないけど、うんうん、結構頑張ってるやつ で, で結構いろいろ本当にここが長いとか調節しながらやってます。はいお 頻度ーイチでシュー週一 で, でいくんだっす<笑>ディーオダスプレッシャーシューマジでそうですさすがやで、ね、やっぱこだわってるんだ結構好きなんですはいはいはいバーバーっていいよねいやなんか結構伸びてたら、はあはいはい、気になりませんか気になるでももう気になっても 伸, 伸ばしちゃうん、ね、で<笑>んかだるくなっちゃってああそういうこと伸びてる時の自分はそうそうそう、はい すごくこう落ち込んでるではないけどあー、なんか雨降ってるイメージがすごいあるです。はいはいはいはい。なんかわかりますか？わかんないです。<笑><笑><笑>いやでも<笑>さそのなんか、かあれかもね。確かに自分の見た目とか気にせずになった時とかにちょっと気分落ち込んでる感じするみたいな<笑>そういう感じ？いやそうですそうです。そういう感じ。<笑>そっかそっかまあわかるかもしれない。<笑>でもやっぱ髪切った後フレッシュになるとさなんかめっちゃ自信出てくるしさ、気分良くなるよね。確かにね。 修辞行くんだ。修辞で行ってます。同じ場所に修辞行ってんの同じです。ええー、やばいね。フェードしてみたいな。それでこの前 TikTok、はいはいはい、自分たちで撮ったりとかして、うんうん、58K とかか。お結構そのみんな気にしてんだなみたいな。確かにね。パワーーコンテンツね。 <笑>いやいやでもなんかそうなんですみんな多分意外にその自分のスタイルがないからああそういうことねやっぱりこうなんて言うんだろう有名なもの、は い, は, い, は, い、はい、はないけど誰かがやってるとかにそそっっかか日本は流されやすい気がするす結構敏感だもんね確かにねまあだからそういう意味ではトレンド作りやすいよねいや本当に多分簡単だと思いますそうだねなるほどね確かに確かに 俺あんま分かんんんないんだよねあんまりそのトレンドめっちゃおったりとかあんましないからあーまあ好きだけど ね, で, ねでもなんかすげえこの人になりたいっていうのもあんま俺ないタイプだから、はいはいはい、でも日本人は確かに多いかもしれないよ ね, そうよねなんかそのまだそこまで自信を持てる文化がない気がする、うん、アジア人に関してなるほどね例えばその今ブラックの人たちが作ったものってすごくはい、はいうん 歴史が長いいじゃないですか長い、ねうん、だからその途中なのかなぁとは思ってるす、はいはいはいうん、なるほどねこれから積み上げていくその途中だそうですで言ったらみんな人種が本当に全員自信持てたら、はいはいはい、う争いがなくなる気がするんですうん思いませんか、うんうん、思います確かに自分やから俺思うんだけど人を攻撃する人っているやん、うん、で自分で攻撃するのってさだいたいさ自分が何か なんていうのセーフじゃないと思うから、ん攻撃するわけや、うんうんうんうん。だから多分それめっちゃわかる。自分にこの自分に自信があれば他の人を攻撃する必要もないし、うんうん、ね、好きな人と一緒にいればいいと思うし、うんうんうん、確かに。か強くなるのがそそ、うん、多分必要なんだと思。なんかそれを一番自分が生まれてから思ったのは、はいはい、好きな自分の文化のヒップホップとかを見ててすごい感じてる。うんうん、はいはいはい、なるほどね。そっかそっか。 そういうそのヒップホップの文化みたいな部分も結構、小学校ぐらいから、そうなの？な結構聴いてたの？結構聴い て, て、やばっ、長いね。だなんかだからなんて言うんだろう、すげえ好きだったっす。へえー。なんか自分の周りに最初小学生とかで、はい、まあまあ簡単に言うとニューエラとかしかないじゃないですか。そうだよね。日本では、当時はね。うん、でとか被ってたりとかしてて、なんかすごい本当に好きでした。 へーえっどっから入ってたのヒップホップはちなみにヒップホップ YG とかほぉウェストコース<笑><笑> だ, だから多分フェードとかが好きなんです<笑><笑>なるほどね<笑> そ, う、えー、そうなんだ YG と か, か YG とか、うん、YG がほんとに好きでしたへえ、はいいいね<笑>そっかほかに聞いてた、うん、結構ウエストコース聞いてたってことじゃあ西海岸の YG ってニュースコースだよな、うん、そうで す, そうですだよねでなんか最初 アナーキーさんかかかかりますわわるかるアナーキーキさんで入ったんですよ。へ、えー、その次に k o さんとか、はいはいはいはい、でその当時やっぱりその平行線上で、うんうん、こうやって真似するんではないけど、はいはいはいはい、ずっと追ってたんですよ小学校中学校の時とか、はいはいはい、だから多分好きなのかもその服とか、えー、着方とかなるほどね、まあ、さヒップホップって文化だもんね文化です。音楽だけじゃないしファッションだったり髪型だったりさ、うん まあ、タトゥーとかかもしれないしライフスタイルだったりとかさ、うん、確かにねなるほどねだから結構髪切ったりとか、うんうん、ご飯とかもすごく大切にします<笑>はいはいはいご飯も結構 大, <笑> 大, 切<笑>大切にするんだご飯大切にしてるどういう<笑>えっさ結構思ったんだよねちょっと一回さ俺さなんかあのモルガンくん多分インスタのリールからなんかから、うん、彼女さんとずつやつがあってめっちゃヘルシーそうなものを食ってると思って、はいはいはい、アボカドとなんかサラダみたいな。うんうん あれは結構いつもああいう感じ結構気をつけてるんだ結構タイムモードもう最近すごくなんか実感したではないけど、はいはい、なんかその一個一個の動作がずっと続いていくじゃないですか、うん、死ぬまで何、うん、とかも、はい、確かにだから一個一個変えないと多分成功もしないだろうなって思ったっ深 い, い確かにい や, いやでも本当にそれは分かるかそこにああなるほどね、はい、やばいねいいね確かにそうだよね<笑> 習慣の重なり合いだからね。うん、それは確かに俺めっちゃもんマ。なるほどね。えー、じゃあ結構バランスよく野菜食ったりとか。野菜だったりとか、うん、た炭水化物抜いたりとか。はいはいはい。これヘルシーの回になってます。全然いいよ全然いいよ、えー。結構そういうのハマってるの、ね、今じゃあ。結構。うそうです。結構ハマってます。ちょっと話そうそれ。話しましょう、うん。俺わかんないから教えてほしいです。ああああそ う, う, うんなんなか23歳っていう時期が1個区切りで、はい。へぇ 何、はい、<笑>の区切りだろうほ本当の全部の考えの区切りです。ほう。本当にフレッシュになったっす。へえ。あ自分の中でってことだ、そうそう自分の人生の中で。自の稼ぎ方一つにしても、うん、言ったら、その僕は今自分が PV 出してたりとか、で、残るものがあるから、はい、すごくあの時はどうって思い返しやすいんですよ、うんうん。はいはいはいはい、なるほどね。で、自分を振り返ったときに、うん、その新しい自分になるためには、クリアしていかないと。うんうん やっぱり数字が取れないなって気づいて。あなるほど。んで、食べ物一つにしても、人間関係とかにしても、なんだろう、こう、本当にすごい人って、例えばラッパーだからといって、じゃあ政治家に負けてるとも思わないんですよ。はいはいはい。なるほどね、海外とかもそうじゃないですか。そうだね。一緒の場に例えばパーティーあったりとか、はい、それぐらいまで本当に気合で持っていってみたい。はいはいはい、はい。 いいね、好きですそういうのめっちゃいいと思う<笑>え j z とかもそうだもんねいやそうなんすもちろんラッパーから始まったけどそっからビジネスやって今ね政界とか成人にも つ, つながってたりとかしてるし、うんうん、JayZ のインタビュー見ましたどのインタビューだろうらすごくちっちゃな子が、うん、なんであなたは成功したのみたいな聞いてて、はいはい、な歌かこの内容ではないけど、うん、先につながることはい みたいなのをしていけばいいんだみたいなわ か, かんないとか言たんですけど、えー、はい、はい、子供に真顔で語ってるんですよすげえな、はい、やばいね す, すがいな子供さえもちゃんと相手にするってことだもんねそうなんです子供にも一切笑わずに、はい、こういう話をみんなふざけてるじゃないですか、ね、でもしてるからうんそれが本当に成功っていうことなんだと思なるほどね超深いな な, なるほどねえー、じゃあ食事<咳>運動とかもするの 運動はそこまでできてない<笑>これからだった感じ で, <笑> で, す、えー、ですゆっくりやっていこうと思っ。はいはいはい、やっぱ一個一個だよねいや。俺も結構習慣変えようとしてるの最近で、ね。で、なんかいろんなことを、なんか例えば、なんか俺、右と左で分けてて、例えば、俺、携帯とかを右に入れてんだよね。で、なんか俺、右、オッケー俺は結構神様信じてるから、はい、神様と自分でなったときに、右側、神様、左側、自分って考えたときに、じゃあ右側に今必要なものを。 起きたいみたいいみなに俺は考えてるでお金と携帯の時に俺携帯は影響力を示してると思うんだよねだから俺は携帯を右側に入れてお金は今そんなに欠かせなくてもいいけど奨的に稼げればいいなと思って左に入れたりしたそういうなんか一個一個俺結構気をつけたりしてるんだよね、うんうんうんうん、そういうのがしてからどんどんいろんな物事が良くなったりとか、うん、小さいこととか酒もやめたしとか、うんうん、いろんなことなんかをやってんだけど、うんうん すげえなんか最近俺もそういうの変わり始めてきてるからなんか携帯とかめちゃめちゃ拭くようになりません、うん、あっ全然拭いてない俺ほんとで す, か<笑>ですかで拭いた方がいいよね絶対ねいやなんか例えばこう人仕事柄人に見せたりと か, 確 か, 確, か確かに自分も自分で何だろう触るときに綺麗な方が多分綺麗な言葉とか返しやすい気がやっ て, みてくださいやってみますいやでもそれ確かにそうだわやってみようそれ超深いね大事です大事だね あ、この回俺めっちゃいい感じやなめっちゃ好きだわ、この回<笑><笑>マジで、深い深い、マジで深いやばいそっかいいね、いいね、ちょっとこの回やばいねちょっと俺がすぐ楽しみ<笑><笑>普通に、普通に質問リスト言ってるアイデア普通に2人話になってる<笑>普通に返してね、おもろ<笑>そっかえ、今時間大丈夫そうはい、普通 二十二分喋ってるさ。二十二分喋ってる。すごいすごいよね。すごいす結構早くね。すごいそうなのすごい で, な で, ごい で, <笑>でも全然ライブかね<笑>。全然知れない。<笑>いやでも全然大丈夫大丈夫ですか。えちなみにさタトゥーのさはい結構さタノコとかこれテスラ？テスラです。康介さ映せる？これ見せれる？とかテスラとかココシャネルシャネルああってあのシャネルってあのシャネルシャネルです。えー。 結構いろんなタトゥー入ってるけどまだ途中なんですけど、はいはい、これとかおぉとかすげぇなかばっていきたくて、はいはいはい、どういうこれ一個一個結構理由があったりするの結構全部意味がへぇ、えー、タトゥーのこの手の甲の俺手の甲のさタトゥーめっちゃ入れたくてかっけえなと思ったんだけどこれは何の意味があるのニコラ・テスラ知ってますかわかるニコラ・テスラが なんかこうすごいこうピラミッドみたいな話になるんですよ、うん、<笑>なんかもうきゅえ話いやいやんかもう究極を作ってるんですよテスラは究極で作ってるあの人は言ったらモーターとか、はい、そういうのを開発してた人なんですけど確かに、まあ、言ったらテスラがもう作ってたものって、うん、アフリカとかに、うん、もう言ったら今のなんて言うんだろう食料危機器とか、うん、全部回復ものするものを作ってるんですよだから小さなモータータが エアコンの室外機みたいに家の外に置いて電気、うん、水道ガスとか全部賄えるぐらいのものを作ってるんですよもうマジでけどそれをしちゃうと例えば石油とかい、まあ、ったらいろんなビジネスが邪魔になるから言ったらテスラは実質何をしてる人かみんな知らないじゃないですか、うん、だから多分イーロン・マスクとかもテスラの名前を使って宇宙行ったりとか、うん、はい っていう、なんかそういう、そう、それぐらいもう全部の、あれをぶち壊してしまう、言ったら人類のためになるものがもうできてるらしくて、で、はい、<笑>っ言ったら、それ、今僕がやりたいことって、うん、これお花の上にテスラを重ねてるんですけど、うん、そこばっかになっちゃうと、人に愛がなくなっちゃうじゃないですか。はいはい。わかります。本当のことを知れば知るだけ、うん、言ったら、人に優しくできなくなるから、誰に対して、ね。はいはいはい。自分の、 優しさお花の上にテスラを重ねることで、うん、テスラだけだと多分すごく攻撃的になったりとか本当のこと知っちゃうから死にたくなったりするじゃないですかはいはいはいだから愛と一緒にその同時進行で進めれたらいいなって思うバリフ系<笑><笑>えっ結構じゃあえちょっと深くなって結構政治とかも結構興味あったりするの結構自分の中で、うん いいろろ勉強はしてます、えー、ちょっとめっちゃやばい質問かもしれないけど安倍さんが打たれたやんああれはどう思う安倍さんですか安倍さん最近打たれたりさ結構これはウクライナとかさはいはいろいはいは長、どっから話すウクライナとかは、うん、なんか今資本主義じゃないですかはいはいで資本主義の前にも別の経済ってあったじゃないですか、うん、はいはいはいかります物々交換とかそのレベルの いや、もっとその近い。ちょっと近い。<笑>飛ばしすぎる。<笑>もっとあるじゃないですか。その言ったらロシアとか、うん、中国の人たちがやってる主義も社会主義も社会主義も、はいはいはい、間違いではないじゃないですか。で言ったらなんて言うんだろうな戦争の時に、はい、資本主義が勝ってなかったらまた違う主義だったじゃないですか。あー確かにそうかもしれないね。で その前言ったら資本主義だから貧富の差があるのかもしれないし、うん、あーなるほどロシア人とかそういう人たちの目線から見たときに貧富の差を作ってるのって資本主義じゃないですかああなるほどはいはいはいはいわかります言ってることわかるよ共産はみんな平等じゃないですかはいはいはいだから まあ、なんか、多分ウクライナとかも7年前ぐらいから、戦争はずーっとしてるんですよ、ロシアと、うん。ああ、なるほどね、この今みたいな、このガンガン打ち合ったりとかしてないけど。あ、もう知ってたんです。え、あ、そうなのネットフリックスとかにも、もう上がっててそはい、はい、それ、ね。あ、全然知らなかった。<笑>で、恥ずかしい。<笑>そうなんだ。なんて言うんだろう。それも、今、多分、アメリカがイラクとか、はいはいはい、撤退して、今ニュースダウンってなったじゃないですか。はいはいはいはい。だから準備してたのかなと思って。ああ。 こうなるべきだったみたいない。いろいろ多分準備があったんだと思うんです。なるほどね。お兄さんすみません。はい。今何聞いてますか。あ今ですか。えっと今えっとゴールデンナッシュポッドキャストのエピソード録聞いてるんですけど、なんか今アマゾンミュージックからリミテッドだったら30日間無料で9000万曲以上も聞けるし、なんかポッドキャストも聞けるみたいで、なんか下のリンクから30日間無料で使えるみたいなんでいい感じです。 ありがとうございま す, います結構なんか今の若い子でそういう戦争とかに真剣に向き合っている人って結構少ないと思うんだけどなんでそういうのモルガンを考えようになったのなんか自分が生まれたのがブラックって言って、はい、日本なんだろうすごいこう地位が低いとこだったんですよ。あ言ったらもともと日本の中にいた奴隷とかの地域があってあで、まあ、言ったらそこを抜け出す時に。 たら自分の環境とかを抜け出すために一回自衛隊に15歳ぐらいから入ったんですよ。よ15歳からそうす高校ってことだ。高校、中卒と同時に入って。へぇー。なんか、その時とかに、うんそのまあ、元々自分自身がそういう、なんだろう深い、深、はい い, はい、その言ったら、ん, なんていうのかな、低いカーストのことをずっと考えてる延長線上で、 なんか米軍基地の中と か, とか聞くことがあってはいはい、はい、で、まあ、言ったら自分たちは道端とかを1212って言ってやるんですけど、うん、米軍中入った時に米兵が言ったらスケボーでピューって言ってたんですよすげえなほんにだからその時に15歳ぐらいの時にめちゃめちゃ食らったりとかしてそういうので<笑>なんか自分の国とアメリカの違いって何なんだろうとかはい、はい だかで言ったらみんなそういうやつしかいないから熱いではないけど本当のことを知りたいとかはいはい、はい、うんはいはい、だから火がついたんだと思うへえ自衛隊は何年間ぐらい行ってたの ?3 年間3年間高校卒業までってことそうですおおえ実際にさ自衛隊の学校ってどういうことを勉強するの戦争の準備するの戦争の準備例えば銃撃ったりと か,、はいはい、だから16歳ぐらいの時に銃撃ってましたやべえな え、マジ で, でかいやつあのアサウトライフみたい な, な日本の日本が作った銃とかあ日本で銃作ってんの作ってるですえ初めて知ったそう な, <笑>なんだ<か><笑>そういうの撃ったりとか分解とか、えーはいはいはい、なんかな、あとなんだろうな戦うことを学んだりとかしてたへ、はい、え, ー、えなんかさ自衛隊ってなんか部署とかあるやんなんかなんかわかんないけど あ, ーあの航空自衛隊なんかなんとかとかなんか言ったらやり方階級を高くするための学校みたいなだったの ああそういうこと海外にもあると思うんですけどはいはいはいあると思う見とりすコ見ましたえー、じゃあさあの例えばなんか整備士とかさなんか作る仕事とかそういうのもなくとりあえずまず訓練するみたいなそうですあそういう感じだったんだえ絶対生活違うでしょ自衛隊の中とこっちとか給料とかもはい、大, 大体いくらぐらいだろう衣食住、はい、住むお金抜きで13万円プラス手取りだったんですよ 高高校生で高校生生ですごいねだからめちゃめちゃ自分でずっと生活してたし、はいはい、あと仲とか結構何て言うんだろうすごく人間が15歳から18ぐらいってすごく極端じゃないですかあーか確かにねだからいじめとかが半端なかったっすあそうなんだなっっええー、マジでなんか壮絶ないじめ体験とか見たの か, か自分が体感したか分かんないけど普通にあったりする何だろう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 だけど、うん、その時なんかみんなおかしかったからあー、まあなるほど、ね、なんかあるじゃないですかそういう時期なんかね時期で、うん、お金もあるしそっかそっか行かれてました行かれてたんだやばいね<笑>えでもそういうことやったっけさなんかペナルティーみたいな感じでさ教官から何かってこないわ、うん、でも結構怒られたりとか普通に先生とかじゃないんであそっかまあそうだね普通の 軍隊、まあなんていうの、自衛隊の人だから、うんうん、普通に怖かったっす、まあ、怖そうだよね普通にあとケンケンあったら絶対ボコられるじゃん、ね、もう終わるよね多分ね絶対勝てにしさなんか一回中でタバコ吸ってて<笑>で、うん、バレたんですよ、うんうん、でなんっっ海外とかにも軍隊の警察みたいのあるじゃないああるあるその銃持った人に1時間ぐらい俺追いかけられて<笑>本当に死ぬと思ったす<笑>それやばいね怖かったっ<笑> え、何基地ッチだけ走り回って逃げたのなんかずっともうライフル持ったやつに追いかけられて<笑>ずっと永遠に走り続けて逃げるっていうのをやってました横須賀とかにいたん で, で結構米兵とかいっぱいいましたあそっ か,、えー、か米軍基地の女の子とかと遊んでましたへぇ、うんえーそうね<笑><笑>なんかなんか学生じゃない体験そうだよねもうねなんかもう大人でしたすごくあ 実際のさスケジュールってどういう感じなの、朝めっちゃ早く起きゃいけないとか。でしょ朝六時とか。ちぇ で, でも一回やめて、こっち来て、うん、楽しすぎて、外が。行<笑>かれると思ったさあ、で<笑>、僕、い。お金十七歳とかで。一ヶ月で、うん。なんだろう。遊びで二十万とか、一週間とか2。二三十万バン。クラブ行くだけとか。で使ってしまった、その。 いやー、ね、外が楽しすぎてはいはいはい全部がおかしかったです<笑>その時ぐらいに音楽をやろうってなったから<笑>、うん、よかったですなるほどねそっかそっかええー、まあ感覚狂いよねだって高校生でねえ<笑>学校なお金もらってて使わないわけじゃなくて衣食住もカバーしてもらってるから遊びだけでしょう、ね、そうだよねでそれも大変だね そ, そっかそっかえー、自衛隊辞めた理由はも う, もういいやみたいな感じだったのどういう理由で辞めたの なんか、お母さんとか妹と二人だったんですよ、はいはい。で、お母さんが言ったらなんだろう、睡眠薬をいっぱい飲んで、うん、なんか泡吹いてるみたいなのを妹から次の日とかに連絡、言ったら電話できるのも1時間ぐらいしかな い, で、はいはいはい、とかをその起きた次の日とかにしか言われなくて、できないじゃないですか。ね、で、なんだろう、もともとは例えば、 家を楽にするために入ったのにんなんかずっとこれだったらなんか誰のことも近くで見れないなと思って、ね、とかいろいろ自分がお金を稼ぎたいとかでやめました、うんうん、あそうなんだえちなみにさ家族のこととかちょっと聞いても大丈夫えお母さんと妹と3人です<笑>途中から途中からああ昔お父さんがああそういう感じだったんだえじゃあずっと結構昔から やっぱちょ、男人ってことだもんね。結構そうです。そうだよね。だから、じゃあ、自分が家族をこう、守らなきゃいけないっていうのもあったりとか。うん、そういう育った環境がさ、今こういう<笑>、まあ、音楽とかでさ、結構発する感謝なわけや、絶対に。うん、なんか、結果出るかもわかんないしさ、めっちゃ、多分他の人と比べ物ならないくらい、いろんな投資もしなきゃいけないしって。うん、なんか、そういう育ってきた環境が、今のこのミュージックカリアに影響してるって感じるなんか、さみ、ちっちゃい頃の、寂しかった時、うん、に、はいはい すごくヒップホップが埋めてくれてた部分があるからなんかその例えばアメリカもそうだし日本にも自分たちみたいにヒップホップやってる人もいるじゃないですかだからなんかすごくそういう意味でなんだろう今多分真面目に人より考えるのはなんかしてもらったこと自分がちっちゃい頃になんかが大きい気がする。 泣きそうになっちゃう。<笑>いや、でも、そっか<笑>そ。そうなんだ。なるほどね。いや、でも、話してても、なんか、すげー大人っぽいっていうか。なんか、すげー考えてるんだなっていう、めっちゃ思って、めっちゃすごい。だから、今日、このチャンネル、来るまでに、見てたら、他の子たち。全然、違うじゃないですか。<笑>いや、そうだね。何を話したらいいけど、本当に分かんなくて。<笑>いや、でも。 なんかそれこそ、まあ、確かに人によっては違う、でもレイとかはさ、結構、なんていうの、N ワードの話とか、黒、うん、人差別の話とかちょっとしたと思うんだけど、なんか俺は、その、何ていうの、人に合わせるっていうか、なんか多分、このコンセプトとして一人一人違うから、うん、その人たちが一番話したいこととか、話せることみたいなのを結構やりたいから、うん、俺、今回のこういう会はめっちゃ好きなんだでね、大事ですか。かうん、大、超大事だと思う。あと、TikTok はやっぱ面白いものしかせてないっていうのもあるかもしれない。うん、<笑>それはちょっとやっぱある。うんうん でもめっちゃ俺的にはその本編見てほしいなっていうのがあるから YouTube1 時間ぐらいなんだけどそっちはもう結構その TikTok とかバズりやすいものとかやっぱりやっちゃったりするやんでも YouTube はそういうのとかもカットせずに出してるからもしねそういう深い内容とかもっと興味があればね本編も見てほしいなと思いますお願いしますそっか あ、ちなみに、なんか俺、はい、あの、インスタグラムで、あの、彼女さんと一緒にいるあ、はい、あれ、あの、映像とか見たんだけど、もう長く付きあわれの、まあ、2年ぐらい、えー、2年ぐらいしてるんだ、ねねはいはい。あ、もうどうせもしてるってことえー、やばいつぐらいに出会ったのそれは<笑>は ?21 歳の時きだ、21歳の時だ、そっか、えー、2, 年間2年間、すごいね、いいね。 どういう出会いやったの、もともとの二人の出会いっていのは。あ、なんか、僕もすげえクラブいたし、うん、彼女もいて。うん、で、なんか、すごい彼女が言うのは、なんか見たときに、めっちゃビビってきたみたいなのしてて。はいはいはい。でも、最初すごいこう、なんだろう、お互いの環境も良くなかったから。なんか、なんて言うんだろう。好きなのに、ずっと喧嘩してる時期みたいな。の、う、が、ん、あ, あるよね。クラブに行ったら、いて。はい。すごい。 嫌じゃないです確かに確かにとかがあったからか今なんかそこスタートでなんかめちゃめちゃ深く二人で見つめてる、うん、お互い成長するために、えー、めっちゃいいね2年間かそれこそ俺も彼女と多分今7月でしょ来月で2年だわあっほですかそうえ結構喧嘩した時期とかどういうことで喧嘩した彼女と<笑>彼女とな、うんだろう うん、多分みんなと仕事が違うじゃないですかそう だ,、ね、だから多分普通の探し合いとかで、はいはい、最初はすごい喧嘩した気がす る, すあ な, る、ね、なんかわかりますか言っ て, ていや言ってることはだってアーティストだもんね、うん、やっぱみんなの前に立つし絶対女の子が来るわけや、うん、それ確実やん、うん、で女の子が来たらそれは心配になるしみたいな、うん、クラブにいるしとかパッションおばしだしみたいなそれはめっちゃわかるよいや大変 だからすごい分かんないですよ、今、外に出て、はいはい、なんでみんなそのし信用がないというか、女の子とか見てても、うんうん、不, し不思議じゃないですかそ、うんうん、自分たちの草遊んでた時期はあったけど、うんうん、がもう分かんなくなってるから怖いです、今。あーそ自分が今、そういう時期じゃないかってことは。たそぶみんな、もう例えば次ってなったら、結婚とか、うん、本当に大好き同士だったら、仕事頑張るじゃないですか。うんうんうんうん 適当がなくないですかないないが怖いんですよね今外出ててあそういうことそうそう<笑>だから自分がライブしたりと か, <笑>、はい、だかみんなそれを勉強中じゃないですか、うんうん、だから真面目に考えま す, えます<笑>人を見たときに<笑>そっかい や, いやでもね分かるやっぱパートナーができると、うん 結構いろんなことが真剣になるじゃん。なんかその自分が自分の好き勝手じゃなくなってくるし、もちろんでも男としてはさ、俺たちはさ、やろうって言ってるの と, とかさ、うん、夢とかを諦めた瞬間、俺たち男じゃなくて俺だって、ファクそういう夢とかを諦めた瞬間、うん、俺たち男じゃなくなる気がするんで、ねうん、言ってることわかる、うんか。そうそうそう。だからやっぱさ、それに対してはやっぱ真剣しなきゃいけないじゃ ん,、うん。でもやっぱり彼女とかがいるとさ、やっぱいろんなことをさ、じゃあ2人でとかさ、じゃあこうしなきゃいけないけどとかさ、めっちゃ考えるようになってくるしさ、うんうんうん、適当に遊んでたらね、 将来の過程とかも気づけないしとかめっちゃ考えるよね。うんうんうん、超その気持ちは め, ちゃ め, ちゃめっちゃ分かる。ブルーハーツとか聞きますかブルーハーツはね、ドブネズミだっけ<笑>ドブネ、はいはい、あの曲ぐらいしか知らないのよ。なんかブルーハーツの曲で、うん、チェルノブイリっていう曲があるんですけど、はいはい、ロシアの原発の。チェルノブイリに行くよりも君とキスをしたいっていう内容なんで<笑>そ<れ笑>そ。それ、すごいね。わかりますい<笑>どういうこと<笑> だから、うん、今さっきウクライナとか話したけど、はいはいうん、そんなこと考えるよりも君とキスをした い, っていう そ, うそういうことねだからなんか男って難しいです ね,、うん、<笑><に>ね<笑>いやなんか、うん、女性とはまた違うから違うよねわかるだから本当に仲間とか、うん、友達がカバーをしてくれるのかなと思うんです、うん、確かにね深いね深 い, 深いですねいいねいいね そっかえ、2人でなんかお気に入りのなんか時間の過ごし方とかあったりする2人は結構今忙しくなってきてるのであーそっかかなんか言ったらお気に入りのレストランが、はい、駒沢っていうう ん, うん、うん、ところのバーリーキッチンっていうのがあるんですけど結構なんていうのニューヨークかな なんか結構日本でいうと昔のアメ車が好きなおじさんがいっぱいいたりとかあーあーなるほどねアメリカンダイナー的なそうなんです あ, あそこスピードイットアップの PV を撮ってたレストランなんですけどどのやつだあの4人ぐらいでタ囲んで最後 の, 最後のあああそこそうなんだあっつな繋がった あ, たのあそこかはいなはい、はい、何だろういつもディナーとか、うんうん、行く場所でなるほどね 結構そこにいるおっちゃんたちが海外から外車を買う話をおっちゃんが5人ぐらいでかっこいいおっちゃんがしてるんですよ、こうやってビジネスの話を。だからなんか男としても勉強できるあーこういう年の取り方したいなとか、はいはいはい。はがかっこいいです。なるほどね。バーリーキッチン。いいよね、でもそういうレストランとか、そういうのとか。あのさ、 わかんないけどさ俺と彼女結構よく昔の思い出の話する時とか結構曲をあー分かるなんかドライブしてる時に聴いた曲とかでか、うん、なんかプレイリストみたいなあるんだよね、うん、俺らのカップルのプレイリストみたいな、はいはい、ちょっと恥ずかしいけどそういうのなんかあったりするの、はい、この二人の思い出の曲とかさあってるかあそっかそうだよねら生活が全部思い出せるじゃないですかうんうん、うんうんうん ぐらいかなだからめっちゃ嫌な時期とかもあるし、あーまあ、ねまあままね人間だからそうだね結構家の中で音楽の話とかしたら逆に喧嘩しちゃう。あっ、そうなのそうですえ、どういうことどういうふうになんて言うんだろう、その僕も僕例えば、そのな…なんて言うのかな、これは。<笑>なんて言う、あのの好きな曲はあ る, あるじゃないですか。 うん、これあんまちょっと面白くなない い, いいやいい何<笑>だろうそのそれぐらいずっと流れてるんです音楽がああ 家, 家の中でずっとってことではいはいはいだからすごくずっとこう僕も次次の人だから1個作ったら、はいはいはい、だから早いのは多分そうなんだと思うスピードイットアップとか、はいはい、ソーファーストとかも、はいはい、か早すぎて、ねうんうん、おかしくなるっすたまに<笑>そのなんかその なんだろう彼女は覚えてても僕が覚えてなかったっああ曲をってことそうああそういうことだってなんか さ, さっきのその恋愛とかと真逆のことをずっと東京で書いてる気はする、はいはい、なんかわかりますかその生活の話をしてはいはいはいはいハッスルとっかハッスルと恋愛って恋愛天秤にかけた時のうん 正解を探し続けてるわあ。わ、それめっちゃ分かんな、男として。それはめっちゃ分かる、うん。めっちゃ難しい。めっちゃ難しいよね、バランスがね。<笑>なるほどね。荒瀬さめっちゃ曲短くない ?1 分50秒だからねあそうっす。そう、ファーストもスピードアップも。あと何個か多分そういう曲あったんだけど。なんか、海外とか聞いてて、うん、多分そんなに多分僕らの世代が集中力がないんですよ。それめっちゃ思っす。自分も。うん、自, 分自分もそう。うん、だから そのビジネス的に見てもやっぱり TikTok とかもうん、うん、そうなんですよそういうことですよねそういうことですよねですです そ, ううすそういうことですそういうことかです<笑>なるほどねんなんかあのさめっちゃいいなと思って何ていうのもう一回聞きたくないっていうかさ、うんうんうん、もっと聞きたいけど終わっちゃうやん、うん、あれがなんかいいなと思ってやっぱ考えてるんだそういうとかそれも結構ビジネス考えてるなおおそうなんだ やばいねちょっとこのビジネス話したら面白そうだよね普通にね<笑>そうじゃなんですよ<笑>いいな面白そうだなえちなみに<笑><笑>ちなみに言える範囲で、はい、今やってるなんていうの音楽活動で気をつけてるそういうビジネスムーブとかなんかあったりするは次今月、はい、渋谷でめったら自分の中でそうファーストと、うん、スピードイットアップの延長線上の PV を撮るんですよおお あ、マジ で, でもしあれだったら、え、マジでえ、行きたいね普通に。え、あ れ, あれとしてエクサとかしてて、入れるみたいな。あ, あ、全然あマジで。でもいいし、うん、なんか、企画がもし。あ, あ、そういうことね。何でもいいです。ああ。ちょっと考えてみるか。何あったらね。結構また、ヌビアンとかで服借りたりとか。30人くらい来るんですよ。やばいね。おー結構。 多分本当に暑い気はしますけど、はいはいはい、え、まだそははリリースされてない曲いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはちょっといはいんとんのはいはいはいはいはいはいはしはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはさはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは あれはどういう経緯でちょっと話変わっちゃうんだけど。は、なんだろうな、もともときさんとかが、はいはいまあ、さっきも言ったように渋谷はいのいたらアンダーグラウンドで、うん、結構そのやられてる方で、ああそうだだったんだ、ね、だから曲を出す前ぐらいにたつきさんとは面識があったんですよ。なるほど。で、まあ、言ったら曲を出してから、うん、チャリさんたちの動き、ライブとか連れて行ってもらったりとかしてる中で、 作ってみようってなって作りましたへぇそうなんだえっあれはどれぐらいの制作期間で作ったもんなのあれも僕曲一日で書けますあマジ で, でえっ全部の曲全部の曲マジですごくねそれいやだずっと考えてるんですあーずっと書き続けてるってこととかだったりとかうんなんか朝起きててもこのこのと考えてませんかああ考えてるわ のまんまんすなるほどね。そういうことかそ。それはそのビートとか、なんかフローとか。とか自分が、うん、まあ、なんだろう。全部、多分音楽じゃなくてもライブだったりとか、うん。はいはいはい。じゃないと安心ができなくなってきました。ね、ああ、なるほどね。でも超いい、いいところにいるってことだね。でもね、だいぶこう、オンダゴみたいな感じをしよねのなるほどね。 そっかそっかそういう感じなんだだからもうスタジオ入ってバーッ作ってみたいなそうですそれをわざわざスタジオ一回借りてやったりとかしてるの自分の家で一旦レコーディングをして、はいまあ、った自分たちの今のやり方はったらみんなタイプビートとかで出すじゃないですか、はいはい、うん大体そうだよねじゃなくてもい、まあ、ったら相方のビートメーカーライクに作ってもらうのでうんうんいんでんけど確かにねうんうんでもその、まあ なんだろうな、それが音楽だと思うので、うんうんうん、ビートを含め。うんうんうん。だからそこを今ずーっとみんなで頑張ってます。なるほどね。プリプロ撮って、スタジオ行って、本撮りしてみたいな。本撮りし て, ずっとして、ミクイング、ミクイング。なるほどね。すげえな。<笑>そっか、もうずっとそのこと考えてる感じだね。なるほどな。いや、いいな、そういう発するよね。超重要よね。 でかくしたーえっちなみにさこれからやっていきたいさなんかそのもちろんアーティストとしてやってなんか目標もあると思うんだけどあまずアーティストとして目標はどういう感じのところまで行きたいとかあったりするは海外に行ってみたいです、うん、音楽で。例えばパリとかをやってみたくてうううん、うんうん、うん、でなんだろうその僕一人が動いて、はい、みんなが見るもの。 って多分すごくいろんな、何て言うんだろう、考え方があるじゃないですか、うんうん。何て言うんだろうな。例えば、アジア人だけど、うん、パリでライブ、なんだろライブできたりとか、た、はいはい、だら PV が撮れるとか、うんうんうんうん、だからさっきも、その、ブラックカルチャーの中でできるように、うん、なんか自分もそれができたらいいな、うん、や, りやりたいですね。はいはいはい 海外でもショーできるようなですね PV も取ってとかいろんなところ回って動けるアーティストになりたいとなるほどねちなみにやっぱ自分のキャリア的には例えばなんかいろんな方向があると思うんだよね、はい、例えば<笑> j z とかはさもう、まあ、曲たまに出すけどもう結構実用家みたいな道結構行ったとかしたりしてるやん、はい、で、まあ、アーティストじゃないけどさ例えばバスケ選手有名なシャキー・ロニールとかはさもう、はい 超でかい、もうレストラン何百個持ってるとかさ、うん、なんかいろいろと思うんだけどさ、うん、そういうふうな、なんかアーティストのその先とかもなんかあったりするのわー、僕結構絵とかが好きなんです。だからタトゥーとかもそうなんですけど、うん、だからなんか今すげー考えてるのは、うん、なんて言うんだろうな、パリとか行ったら例えばアトリエとかいっぱいあるじゃないですか。うん、あるある。で、日本も例えばそういうのを作ったら、うん 例えば本当に病気で、心に病気があったりとか、体に病気がある子が、絵とか作ったら、作って持っていって評価される場所とか、そういう弱いではないけど、自分が生まれたところは結構そういうのが分かりやすかったので、なんかそういうのを、この音楽っていうので学んで次やってみたりとかが今の夢です。みんなでやりたいです。 えー、いいっすね。大きい。大きい視野を持って。芸術的な。そうです い, い, <笑>いいっす ね, い ね, いね。目が怖い。目が怖い。目が怖い。<笑>目が怖い<笑>マジで。マジで<笑>そっか。<笑>でもそうですよ ね, ね。本当に真剣になったら、そう真剣っすもんね。真剣っすよ。俺真剣っすもん。うん、全部。どこま で, や, でやれるのか知りたくないですか。知りたい。 壊してるやつもいれば作ってるやつもいるじゃないですか、ねうん、いるね頑張りましょう頑張りましょうマジでお願いしますい や, ーい や, ーいやーなんかすごいな、うん、い, い や, いやめっちゃなんかいい会話だよな、うん、でこういう会話を俺は求めてたんだよねん俺はこういうのをみ欲しかったと思ってるからやってるし、うん、こういうリアルな感じのなんかさここでディスったらまずいかもしんないけどさなんか インタビューとかもあるじゃん普通のインタビューとかあったりするやん、はい、めっちゃさつまんないっていうかさ、うん、あみんな同じような質問しかしてないしさあのこの質問を切ろうかなみたいなの多いけど、うんうん、なんかこういう2人の会話とかリアルなこの何て言うの会話がさそのアーティストだったりとかさ、うん、いろんな人の何て言うの本当のその分が見えるっていうか、うんうん、なんかそういうのを作りたくて俺こういうのやってるから、うんうん、今回はめっちゃなんか俺の中でマジで<笑>最高っすありがとうございます ちなみにさなんか趣味とかあったりすんの音楽まあ音楽のことずっ考えてたと思うんだけど絵と か, だからさっきっあっそっか必要だやつが、はい、結構そのなんだろうこう飛ばされるじゃないですか、ね、<笑>ダリとかがすげダリ<笑>、うん、サルバドールダリなんか聞いたことあるわえあのヒゲこんダのそ う, ですそうだよねこれとかもダリの絵なんです、ね、あそうなんだ中が空洞でフランスパンになってて 僕が思うに、うん、フランス革命とか、ファンが原因に殺されたじゃないですか。貧、う、乏、んうん、とか、うんうん。だからなんか、そういうのを広く見れたのがダリとかなのかなと思って。あなるほどね。が、それが音楽の、なんか音楽と違うのが、はい、例えば絵って平面じゃないですか。うんうんうん、でも今、PV とかで、うん、これが言ったら形を変えて、こうあるものを横にできて3分間あるんですよ。 ああはいはいはいっていうことかね。PV を横にあるものをパッってやったらこうなってるんですよ、た人がいて。はいはいはい。だから映画のポスターとかそうじゃないですか。ああ、確かにね。あんはいはい。あっ、この遠 近, 遠近法ってことね遠近法で考えると、で絵ってそれができるんですよ。一つのテーマで。はいはいはい、はいかります。自分の中の登場人物全部書いて、きてること書いて。ああ、確かに。だかから絵って多多分分相当これとか多分 今深い。<笑><笑><笑><笑>超深い。人がいたらまた違うじゃないですか<笑>。う, うん確かに。スケーターがいて、吹いてるやついて、タバコ吸ってるやついてとか。だからそれを一個一個、一人一人の人生をかけるのが絵だと思う。超究極の想像力の。確かにねあ。言ってることわかるかもしれない。動画とかも、動画クリエイターとかも。 そうじゃないですか、うんうん、質問とかたら道があるじゃないですかははい、はいだからそれが今の時代の絵なのかなって思うんですおー形を変えたって形を変えたなるほどねおもろいなすごいね、はい、すげえいろいろ考えてんだね、はい、多分めっちゃ考えるめっちゃ考えるそっかやばいねばいちょっと深いねでちょっとあのー、トピック変わっちゃうんだけど、はい、なんか仲のいいアーティストとかいたりするは 僕、ビビットボーイビビットボーイ、はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいないはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいいはいはいはいだいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいたいはいはいはいはいはいはいいいは もう作ってててたりとかしててマジでビットボーイくんとも作ったりとか。おぉ。あとマディ・ソーマンてて。はいはいはいはい。くんとも作ってて。おす。やばいね。じゃあこれからそういう客演とかフィーチャリングとかも出る予定だったりするのうそうです。だしえっと、今 EP が完成して、うん、次また、さっきも言ったように29日に動き出したりとか。うん じゃあこれからも神父とかいろんな人とかもコラボしていろんな曲が出てくる感じなんだ、はい、なるほどじゃあこれからもね活躍もすごい、はい、楽しみってことで今回はね来てくれてありがとうございますありがとうございますはいじゃあね皆さん次回のエピソードでお会いしましょう、はい、ピース